皆さん、こんにちは。プログラミングチャレンジ第4回動的プログラミング第2部動的プログラミングの問題を紹介します。では、えっ、ー、と、前回のビデオでは動的プログラミングって何ですかを説明してトップダウン動的プログラミングとボトムアップ動的プログラミングを説明しました。今回のビデオでは、えっ、ー、と、その競技プログラミングのコンテクストで どのような動的プログラミングが出るのかをいくつかの問題タイプを説明し、紹介します。ではと、今回がよく競技プログラミングで出る DP 問題の種類です。もちろんこれ以上の種類もありますが、まあこれが知ると結構なんかいろいろな課題が、ディトロ的プログラミングの使い方が理解することができます。今回説明するのは MaxSum と MaxSum2D と Longest increasing subsequence と s プ c k 問題あとは coin change ですで、えっ、ー、と、それぞれのカテゴリーから例を見せてで、これをなんかこの問題の解決方法を説明しながら動的プログラミングの理解を含めましょう。なお、それぞれの問題を説明してからビデオをポーズして自分でなんかその動的 dp テーブルと一交関数をどうなるかを考えてみてください。では、まずランジュサム問題について。ランジュサムって何ですかというと、まずアレイ A を考えてみてください。このアレイ A の中に N の整数が入ってます。ですね。で、えっと、何を認めたいかというと、i と j のインデックスですね。 で、その i と j のインデックスの間はあと合計が最大です。例えば、あの、アレ A が 1-3、20-2、-5、15-4、6、47-33 ですと、あとランジサムが20から47までですね。 20と全部を足すと 20-2-5-15-46-47 それは全部を足すと合計が77ですね47以降を足すと合計が減らしますですねこのマイナス1030を足すからマイナス20以前を足すと合計も減らしますですのでまあこのここだけの間が合計が最大化ができます これはどうやって読むことができるんでしょうかじゃあ、まず前端サークで考えましょう。前端サークがあと二0ループだけですね。あの、i をループして、で、i ごとに j をループします。ですので、あと、これは o of 2の3乗です。なんで3乗かというと、i をループして、j をループして、で、その間に i から j の足し算を計算しないといけないなので、第1ループが i、第2ループが j、第3ループが足し算です。でそうするとこの、このプログラムで o f n の3乗となります。これは n が大きければ、例えば n が1万とか2万になると、まあ、これをちょっとコストが高すぎますので、もう少し早い方法が欲しいですよね。では。 一つの解き方が、えっ、ー、と、サムテーブルです。サムテーブルの意味とは、なんかその、足し算のと、足し算を省略したいっていうことですね。あの、サムテーブルを考えるために、まず、1から j の足し算が、0から j の足し算マイナス、0から1マイナス1の足し算と同じです。 ですので、あの、一回だけ、0から1、0から2、0から3、0から4までの足し算を計算すれば、i から j の足し算を計算する必要がなくなります。プログラムはこんな感じになります。まずは st で、ですね。まずは st を計算しておきます。これは o of n ですよね。これは i までの足し算となります。で、次は i と j をループして、 stj,、えっとえっと、i と j の合計が stj-sti-1 で、こう見てみると、こんな感じになりますですね。a が 1, minus 3, 20で、st が 1, マイナス二 2, 18, 16とかですね。で、こうすると i が1と j が12ですと、あの 全、なんか合計が42。i が3、j が10ですと、合計がえっと75マイナスマイナス2ですの で, 77です、ね、77これより早くすること。これはね、O of N 乗、N の2乗ですね。前は、全探索が O of N の3乗。もう少し早くすることができますか。これは、えっと、カダネグリーディ法。カダネ法って言いますですね。 課題法が OFN で、えっと、これはサムテーブルとグリーディ法を合わせて、合わせてアード計算する法です。課題法の、えっと、基本的なアイディアが、まあ、できるだけ、えっと、サムを足したい。あと、大きくしたいですね。ただし、ネガティブに行けば、今まで足したものがもう役に立たないので、0から始まるの方が有利です。ですね。 ですので、プログラムがこんな感じになります。まず、っと、サムがゼロで、回答がゼロです。で、最初から、えっと、合計を計算します。サムがサムプラス AI です。で、えっと、アンスが、えっと、今までの足し算か、それとも、なんか、今まで最大見つかっ た, 凝った回答でなります。で、この足し算がマイナスになれば、 その足し算がリセットします。これを見ると、例えばこのケースで 4-5、4-3、4、4、4、4-5。で、この足し算がまず4。で、4-5-1 だから0にリセットします。で、次は4、-3、1、プラス4、5、プラス4、9、プラ ス, マイナス4、5、4、9。で、マイナス5、4ですね。で、アンがまず4と同じで、 で、5になったら、アンサーが5になって、で、ここが9ですので、えっと、MaxRangeSum が9となります。では、あの、MaxRangeSum が、MLS が2次元でやりたい場合、どうなりますかですね。まあ、あの、2次元が同じアイディアです。2次元のアレイがあって、ですね。で、このアレイの中に、そのサブアレイ、 の、なんか、えっと、部分行列の足し算が合計が高い部分行列を見つけたいんですね。例えばこの場合だと、まあ、ここかな中に一九1 9 8 9のこのサブアレですね。これは足し算が、えっと、11となります。まあ、ここも11ですね。でも、これ全部を足すと、マイナス4マイナス1がマイナス5。で、これは11プラス9。 マイナス5が、えっと、まあ、15となります。こんな感じで計算したい。前、まあえっと同じ解答方法が使うことができるでしょうかまあ、ちょっと考えてみてください。二次元だと、片根法はちょっと使いにくくなりますが、えっと、ま、前端策でアイディアが同じですよね。あと、i と j をループして、 で、k が i から n をループして、で、l が j から n をループして、で、全部を足して、えっと、そのオブメイトリー、行列の、えっと、足し算を計算ができます。これは n の6乗ですので、あまり n が大きくすると、これは無理ですね。前と同じように、サムテーブルを作れば、少し早くすることができます。ただし、二次元でサムテーブルをすると、問題があるんですよね。あの、例えば、a まで、 A をの足し算を計算したいと、0から KL の足し算、マイナス0から KJ、マイナス0から KI。これを計算すると、この D の部分が2回引くなので、あの合計が低すぎになりますですね。だから、ABCD-BD-CD で、D マイナス CD でその 2回引いた D をもう一度足すことが必要です。ですね。こうすると、サムテーブルの方法を使うことができます。ですね。じゃあ、まずはサムテーブルを作ります。ですね。サムテーブルが IHA ですね。で、あの、両方を足して、ダブルサムを引きます。で、次は検索ですよね。 i から j, 0から n で kl から i から n ちなみにこれはね t イト n みたいなんですけどこれは t イト n じゃないですよね気をつけてくださいこれはただそのシュードコードですでえっ、ー、と sum が st でであのまあそのマイナス、えー、と0から i と0から j までを引いてでえっ、ー、と d をなんかもう一度足します まあ、あの、サムテーブルとの二次元版だけです。では、あの、次の問題を紹介しましょう。次の問題が、Longest Increasing Subsequence, LIS です。LIS, LIS が A のインタジャー、A の整数のアレイの中から、A のサブセット S を見つけないといけない。ですね。サブセット S が、 S1 が S1 プラス1より小さい、S1 プラス2より小さいとかで続きます。例えば A がマイナス -7、19、2、3、8、8、1の場合ですと、一番大きなインクリージングサブセクエンスがマイナス -7、2、3、8。レンスが3、4ですね。ここはレンスが2ですね。これは最大のサブセクエンスになら な, いならないですね。なお レンジサムと違って、サブセクエンスが隣同士である必要がないんですよね。だから、これはレンジサムよりちょっと難しい問題となります。じゃあ、まず自分で前端策とリピテーブルを考えてみてください。ビデオをアンポーズして、考えたらアンポーズしてください。では、LIS の前端策について紹介しましょう。ですね。あの、LIS が、 なんかそのサブセット見つかってくださいのように、全探索があのアレイのなんかバイナリーアレイ、バイナリーサバレイのあの、すべてのパームテーションを見つかることとなります。ですので、LIS の全探索のコストが2の n 乗になります。ですね<笑>。 で、あと、ループが、まあ、ビットストリングでン、えっと、検索してみます。i から0で、で、i が、えっと、すべての位置をやってるビットストリングまで、で、i をプラスプララススにします。ですね。で、こうすると、まあ、そのビットストリングからサブセットを作って、で、そのサブセットが、あと、インクリージングであるかどうかをチェックして、 で、インクリージングであれば、それを回答する。なんか、それはサイズを計算する。インクリージングでなければ、まあ、それをブレイクすることです。これは、まあ、前端の策で n の。2の n 乗です。では、2の n 乗、やっぱり大きすぎますので、DP 法をちょっと考えてみましょう。DP 法を作るには、テーブル、DP テーブルと、あの、移行関数です。今回は、まず移行関数から説明しましょう。 えっと、LIS の移行関数がそれぞれの AI についてオプションが2つがあります。1つはその AI が新しい LIS の始まりです。もしくはもう存在する LIS の続きです。ですのでそれぞれの AI についてなんか LIS の続きであればどの LIS に追加しているかをあのテーブルに保存することが必要です。 だから、なんかそれは DP テーブルを作ることができます。親テーブルが、あの、AI に対して、前の一番長い LIS の親を書く、書きます。で、DP テーブルが、あの、この AI を含めた最大の LIS のサイズを入れることを入れます。ですね。この二つすると、なんか、こんな感じになります。 0から n。まあ、この DP は n の2乗 o、えっと、O of n の2乗となります。で、LIS は最初はテーブルは全て1となります。つまり、最初は全てのアイテムが自分の LIS の頭と考えられます。で、親が最初は全、みんなは -1、みんなは親がないという感じです。で、えっと、i が1から n にすると、 まあ、それに対して、それぞれの i に対して、すべての前のアイテムを見ます。ですね。だから、0から1、0から2、0から3、0から4、0から5を計算します。ですね。で、j に対しては、LIS の j が LIS の i より大きければ、そして、j が i より小さければ、i が j の後に来るということがわかります。それで、なんか、LISI をアップデートして、 で、えらい、えっと、i のパレントが j にすることが聞いてします。まあ、これは n の二乗のオグリスムです。なんか、微分探索ですと、o of n log k のもっと早いアオグリスムがあるんですけど、まあ、今回はそれを勉強しません。で、えっと、表がこんな感じになります。ですね。マイナス7が親がないから、10が親が0マイナス七。で、l i スのサイズが2。 9がマイナス7より大きいなので、親がマイナス7になってサイズが2。9は10より大きくないから何もない。2もマイナス7。3がマイナス7より大きいなので、まずマイナス7の親にしてサイズが2。でも2より大きいなので、親が2にしてサイズが3となります。ですね。で、8が3より大きいですので、サイズが4となります。 で、8がこの3と同じで、で、この1がそのマイナス7より大きいなので、サイズが0、LIS が2となります。じゃあ、次の問題を見てみましょう。これは、えっと、ナプサク問題ですね。ナプサク問題が、まあ、ナプサク問題のもう一つの名前が、サブセットサムとも言います。サブセットサムとナプサク問題が、まあ、似ているような問題です。 同じく A のアイセット、アイテムのセットになって、で、それぞれのアイテムがサイズ S と, あとコスト V があります。で、その A からの中にサブセット X を選択しないといけない。で、そのサブセット X がサイズが M より小さい。で、えっと、コストができるだけ高い。ですね。これは一番最初の、えっと、なんかショッピング ショッピング問題、なんかウェディングショッピングと似ているような問題ですね。ただし、ウェディングショッピングが V がなかったので、ウェディングショップの V がみんな1と考えることが同じとなりますですね。で、例えば入力は A が10と100、4と 70,6 と50、12と10。で、M が12の場合だと、あの、回答が4、70と6、50。これはなんかコストが70と50となります。 じゃあこ、これについてウェディングパ、ウェディングプロブラムと考えて、DP と全探索を考えてみてください。ナップサック問題の全探索が、前の LAS, も LAS, LAS 問題のと同じように、サブセットを探すことですので、全探索のコストが2の n 乗となります。ですね。 なんかバイナリーストリングで全てのサブセットを検索するからです。で、<咳>今回がなんかその全探索が再帰関数で解けます。再帰関数が ID とサイズです。ID が追加したアイテムとサイズがえっとそのコストと今まであと使っているコストです。で、これはなんかそのウェディングショッピングとすごく似ているような感想ですので、まあこれを省略します。 で、えっ、ー、と、ナップサクのトップダウン DP が、ウェディングショッピングのトップダウン DP と似てるんです。ただし、ウェディングショッピングがカテゴリーがあるので、カテゴリーが簡単でしたですね。ナップサクがカテゴリーがない場合はどうしますかまあ、一つのアイディアが、カテゴリーが、えー、とお金に変わります。ですので、上があとカテゴリーじゃなくて、どれぐらい使ったお金です。 で、下が、えっと、どのアイテムを検討しているんですね。で、最初は0を使ったお金が、まず、えっと、アイテム1を使った場合だと、あと、お金が10まで行きます。ですね。で、アイテム2を考えると、0とアイテム2が4まで行きます。で、えっと、 アイテム1とアイテム2、e、が超えますので使えないですよね。で、アイテム3を計算かかんて、えっと、考えると、あと、アイテム2とアイテム3と0とアイテム3とかと、アイテム1とアイテム3。それを、まあ、それぞれ追加すると、あの、どんどんテーブル、あと、テーブルを書くことができます。 ですね。で、最初が全てのアイテムを検討したときに、あの、なんかこれを探して、コストの高いと、値と一番高いことを探しします。なお、気をつけてください。M が DP テーブルにすると、M が大きくすると、あの、まあ、無理となります。だから M が大きければ、M が DP テーブルにすることができないんですね。だから、この DP テーブルをするときに、 m かけるアイテムの数を検討してみてください。テーブルのか、テーブルが大きすぎない、大きすぎるではないか。テーブルが大きすぎる場合ですと、何をするかを考えてみてください。じゃあ、最後は、あとコインチェンジプログラムを紹介します。コインチェンジプログラムが前のサブセットサムと似ているような問題となります。 なんか、目的の予算 V、目的の値 V があって、で、A のコインサイズがあります。で、えっと、できるだけコインの、えっと、少ない方で V を足した、足してみたいですね。あの、ま、ナプサク問題と違って、コインプローブラムがそれぞれのコインが何回も選択することができます。それは、ま、大きな違いとなりますですね。例えば V が7であれば、 で、A が1、3、4、5とすると、あの、まあ、7で、7で作るのは、なか、例えば1、1、1、1、3と5、1、1、3、3、1と4、3。これは全て7まで足すことができます。で、回答が、えっと、S3 です。ですね。じゃあ、これは全探索でどうやって解けますか考えてみて。 ナップサークと違って、とこれはとコインが何回使うことができますので、なんかあのあとバイナリーストリングの全探索、全パーモテーションで解くことができません。ですので、再帰関数を使います。再帰関数が V の値の再帰関数となりますで。NV が1コインプラス NV マイナスそのコインの値となります。 例えば V が7で、で、1円のコインを使うと、次は N6 で探して、で、また1円を使うと、次は N5 ですね。これは、あの、グラフの、なんか、最短経路の探索と似ている感じです。V が0であれば、もうこれは0コインで解くことができます。ですね。0より小さければ、これは間違っている回答です。戻ります。ですね。 じゃあ、それぞれのコインに対して t が1。まあ、そのコインを使う。プラス、そのコイン数、value a-1 ですね。最起。これ、あ、これ間違ってるんですね。これ、change じゃなくて、コイン数ですね。すみません。ここは間違ってます。で、えっと t は m a n より小さければ m a n を update します。で、最後に t を返します。なんか v で、何コインで作ることができました。まあ、これは結構、 結構大きなサイキカンスなので、もう少し早いあの DP を使いたいですね。DP は、なんかまあ、あとトップダウンとボトムアップででもできます。前はサイキカンスだったので、サイキカンスでトップダウンを作るには、このサイキカンスについてトップダウン DP を作るのはすごい簡単だろうかと思うので、ボトムアップで作ってみます。ですね。ボトムアップ DP が、 なんか表が C、コインの、えっ、ー、と、コインの種類と、あ、すみません、コインの数と V が値です。で、この DP の意味が V まで C のコイン数で足すことができますかで、これは true-false となります。で、最初は0、ゼロコイン数で値が0で、これは true ですね。0コイン数でなんか 値が0を達成することができます。で、ループが y ループとなります。ですべ、ね、てを回しします。1は、えっと、追加して、で<咳>、0から v、あと j が0から v まで出ていきます。ですね。で、i-1v、なんか上のコイン数。 なんか1マイナス、i マイのス1コイン数で、あの、その v までを行くことができます。ですね。なんかまずそれぞれの j のコインを達ュすることができます。で、それは possible を true にして、で、j が欲しいの v であれば、あの、見つけました。ですね。なんか答えを見つけました。で、あとは、あと、j プラス k、すべてのコイン数を true にします。 全部で、なんか全部の i を回して、possible が見つからなかった場合だと、なんか解答がないということが理解しました。まあ、こんな感じですね。例えば V が7で A が1、3、4、5ですね。じゃあ0コインズが true、ゼロが true です。ですね。じゃあ1コインズが、えっと、A プラス1が、1が true となります。 で、a プラス、0プラス3が3が true となります。0プラス4が4が true となります。0プラス5が5が true となります。ですので、三四五が true です。じゃあ、2コイン数ですと、1プラス一が2が true です。1プラス三が四が true です。1プラス5が六が true です。一プラス五が、1プラス4が五が true。1プラス6が で、次は、えっと、4、3ですね。3プラス1が4がトゥ u e 3プラス3が6がトゥ u e 3プラス4が7がトゥ u で、7が3プラス4って見つけたので、これはもう本、えっと、答えなので、これで戻ります。ですので、このテーブルですぐ3プラス4の解答が見つかりました。 で、この、まあ、このテーブルですと、なんかすべての0、1、2、3本じゃなくて、オードと入行が、あと、出すこと、出すことができます。じゃあ、今回の授業をまとめると、あの、まあ、動的プログラミングを勉強しました。動的プログラミングが、なんか探索アオグリスムの一つと考えて、で、アイディアとしては、 あのメモリーを使ってなんかと、テーブルを使って、同じ答えを何回を繰り返すことは避けるために、えー、と計算リカルクレーションを計算します。で、DP が2つの種類主に2つの種類があります。トップダウン DP とボトムアップ DP、ね。トップダウン DP が全、えー、端作で、えーとあ、まあなんか 再イ関数にメモリを追加します。ボロンアップ DP がフォアループで DP テーブルを書きます。もちろん他の書き方もありますが、まあ、あの、本当に DP 何も知らない人、初めて見てる人が、まあ、この2つのやり方を考えると分かりやすいかもしれないですね。で、DP を作るには、まず DP 表を作って、次が、えっと、イコーテーブルを作ることです。ですね。DP が、まあ、最初は分かりにくいんですけど、 競技プログラミングに結構 DP が、DP 問題が多いんですので、DP がマスターできれば、競技プログラミング結構強く な, るなります。じゃあ、次のビデオでは、前週のコメントと、課題についの今週の課題についての説明します。